と申します、えー、今から皆さんにご覧いただく曲「2018時間よ止まれ、えー」会場の皆さんもですね楽しい時嬉しい時こういった時にですね時間が止まればと感じる瞬間があると思いますそんな思いを込めて作った曲そして曲中にはですね「時計の針」をイメージした踊りや「果たし」も、ね、皆さんご覧ください あの時計ののですね針の動きこちらを皆さんにご覧いただきますこの「2018時間よ止まれも」もあと何度かしか踊れませんそして今日この「時間よ止まれ」をもちまして、えー、四街道舞イオを卒業するメンバーが1名います琴音手を挙げて、えー、この曲をもちましてですね舞岡を卒業して新しいステージに進んでくれます またいつかあの戻ってね、みんなと踊ってくれることを期待して。えー、このメンバーで。思いっきり最後の時間を止まれ、楽しんでまいりたいと思います。全力でおいたします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願しますそうでもいきます。四日市どうまいようか。時間よ止まれ。いざ。 時計の針は休むことなく進む。四移動はよ か, どか、時間に止まる。いずれ、どんなに過ごしたのいかは。どきなり、あそに過ごしたのどきなり、時計の針はきなり、が時どきないどきなり、どきなり、どきなり、どきなり、ど 命をかけてい毎日<音楽>、さあ、やあ時間の扉を開け ってくれくさあさあいよいよさあ。さあイエスター to e a l i e b l b a l i t t b t o e b e b f l i e b t o e t of i t t l i t of a l e bit of a i t t e of l i t t e b of e b t l i t t e b a l e t o e b a l e t o e b a l e t o e b a l e 今すぐとは時間を遊びで踊りやかせ ありがとうございました Поехали!